できましたハイリフトジャッキですね分解して塗装しましたハイリフトジャッキホルダーも新しく作りましたそしてジェリカンホルダー バックランプはジェリカンホルダーの下についてますこのベルトワークマンで売ってますそしてスコップホルダー 全国一億二千万人のジェリカンフォルダーファンの皆様。こんにちは、まさたまチャンネルへようこそ。やっとできました。 長かった3月4 月, 4月5月6月そうですね3ヶ月塗装が一番時間かかりましたかね今回緑に塗装してみたんですがあんまりいい色じゃないですね<笑>まあこの辺は後で塗り直します出来としては 悪くはないいと思いますまあ素人が作ったものですから、まあ、こんなもんでしょう今回工夫した点といえばこの部分ですねちょっとオリジナリティを出したかったんですねあとこのジェリカンホルダーのこの部分なかなかよくできてると思いますそしてまあジャッキについては こ の, 辺このジャッキホルダーのこの部分ですね板の部分土台になっている部分を、えー、島公板で作ってみましたなかなかワイルドな仕上がりになっていると思います今回ジェリカンホルダーを作ってみて良かった点なんですがまあこのジェリカンなんですがまあ水用のもの こちらですね、これもつけられるということでどっかで、あのー、外に出かける時に飲料水いつも持って、まあ、お湯沸かしたりするのにもう水を持って出かけるんですけど今回この後ろに積んでいけるので、まあ、荷物が減るかなとそして、まあ、ジ, ャジャッキホルダーこちら前の雪の時に出かけてスタックした動画時 かなりこの揺れててカカタカタしてましまたよねそれが今回かなりしっかりついてるのつけられたので良、まあ、かったかなと失敗した点といえばこちらのまあジェリカンホルダーまあハイリフトジャッキもそうなんですけど本塗りの前にサフェーサーを塗ったんですけど塗らない方が良かったですちょっとぶつけると塗装がみんなはげちゃうんですね なので密着論か何かを拭いてからこの仕上げグリーンに塗ればよかったかなと思ってますこの辺ねだいぶ塗装はげちゃってこのハイリフトジャッキあの上げたり下げたりするとき動作させるときにこの擦れる部分がだいぶ塗装がはげちゃうんですねあとこの辺もねちょっとぶつけると塗装はげちゃうんですよ なのでそうこらへんちょっとまああとでまた塗り直しですかねこのスコップホルダーもそうなんですがあとこの色<笑>もうちょっとなんとかならなかったのかなってまあダークグリーンって書いてあったんでまあいやよかったかなってダ ー, クダークグリーンだったんだよ色がなんでどうだったのかなと。 まあ勘弁してくださいすいません<笑>このベルトは先ほどもお話ししましたが、えー、ワークマンで売ってますあとこれですねこの見えるかなこのリアのサブミラーこれは絶対つけたかったんですねバックモニターがついてるんで ナビの画面あのリバースに入れると切り替わるようにはなってるんですが万が一壊れた場合バックちょっと厳しいですこの大きさになっちゃうと後ろほとんど見えなくなっちゃうんで、まあ、ルームミラーとサイドミラーもあるんですけどこのミラーがあるとこのリアミラーがあるとだいぶ安心してバックできるんでこれはつけたかったですねなのでその辺工夫しましたね全部つけられるように するに、結構大変でしたまあこのスペアタイヤも下についてますから例えばパンクしたりとかした時も安心ですよねちょっと開けてみましょう私の始まりにはこのアイバ ワ, ワークスのリアラダー、 がついてますんで、このリアラダーはあのスペアタイヤキャリアにつけるタイプなのでこのラダーも開きますなので後ろこのバックドアが全く何もついてない状態になりますよねこんな感じでついてますここちらのこの リバースランプもちゃんと作動しますスイッチでオンオフあとリバース連動っていう形で点灯とリバース連動と消灯が選べるようになってますまあ上にも作業灯ついてますんでそういうランプいらないといえばいらないんですけど割と夜にこのスタックしたりして 暗いい中でで作業っていうのが結構大変なんですよ明るくないと暗いとちょっと大変なので上にはこの LED そしてこのバックランプも点灯とバック連動するようになってます、まあ、随分かかりましたけどねもう結構疲れましたていうかこのジェリカンホルダー Amazon で8800円で売ってます税抜きで今から考えるとそれ買った方が安かったかなと<笑> いや本当に結構かかりましたお 金, お金も全部で材料はそんなにかかんなかったんですけど塗料かかりましたねペンキ缶スプレーで塗装しましたんで何本くらい使ったろうグリーンだけで56本使ったのかなサフェーサーも45本使いましたんでもうそれだけでも1万円ぐらいペンキだけでも1万円ぐらいかかっちゃったんで その辺がちょっと反省点ですね次はコンプレッサーであのエアガンで吹けるようにしたいと思いますこんな感じでやっとランクラ80背面レース化計画が完了しました終わってよかったです結構大変でした疲れた<笑>それでは皆さん またねー。楽しい自転車。<笑>